おはようございますラスカルでございます本日はですね焼肉をしたいと思っておりますというのもですねおうちでマジ牛タンという牛タンをね販売している会社さんからお話をいただきまして今回はねお送りいただきましたであの YouTube をよく見ている方はあれって思うことあると思うんですよおうちでマジ牛タンってトロタンさんとかタニアンとかロシアンさんとか いろんな方がね、動画にしておりまして、コメント欄がね、絶対に一回話題になるっていう。<笑>話題になる内容としては、コメント欄にね、YouTuber さんと一般のお客さんにお送りする商品の中身が違うんじゃないかっていう、そういったね、コメントが飛び交うらしいんですよ。で、まあ、お話をいただいて、案件のような形でね、今回動画を撮らさせていただくにしても、もしね、そのような事実があって、僕がね、こう、嘘をついて皆様に美味しいって伝えると、それはね、 絶対に行けないと思ったんで、もうめちゃめちゃ失礼な話なんですけど、次回にね、僕が会社にお聞きしました。そしたらね、まあ、もちろんなんですけど、そんな事実はないと。 まあ、基本的にね、YouTuber さんとお客さんが買った商品、中身は一緒だそうです。で、僕もね、そのコメント欄を見てみたんですけど、美味しくないみたいですとか、多分ね、食べてない人がそのコメントを見てね、書いたりしてる意見がほぼほぼだったんですよ。こんなことを言うと、視聴者様にもね、ちょっと怒られちゃうかもしれないんですけれども、かもしれないっていうコメントあの、僕はいらないです。<笑>何よりも、自分が食べて美味しいか、美味しくないかって思うかどうかって話なんで、今回はね、まあ、コメント欄に、ま、こういう話をしても、まあ 来るとは思うんですけど純粋にね僕が食べて美味しいかどうかそこをねお伝えしたいと思いますで今日食べる商品なんですけど皆さんが食べてる「おうちでマジ牛タン」ではなく新商品のお家でマジ牛タンプレミアムこちらの商品をね頂 い, いていきます 通常のメニューとプレミアム何が違うのかっていうと、ミシュランをね、取得したお店さんとコラボして開発した商品みたいでして、タン元のみを使用した柔らかい牛タンらしいんですよ。さらにね、旨味が増した商品っていうことなんで、もうめちゃめちゃ僕は楽しみにしておりました。ということで、ただいま食材を準備いたしますので、少々お待ちください。 はい、ということで、ただいま準備の方がすべて整いました。こちらが、えー、おうちでマジ牛タンプレミアムですね。に、プラスアルファで、まあ、焼肉なんでね、ちょっとピーマンとシシとネギ塩とレモンライム用意いたしました。で、ちょっとね、ホットプレート、これ見て、買っちゃったの。<笑>タニと一緒。<笑>使いやすいって聞いたからね、買っちゃいました。ということで、時間が経っちゃうとね、お肉も悪くなっちゃうと思うんで、早速いただいていきましょう。<笑>いただきます。まず、 油…ピーマンで油引いて早速牛タンやっていこうかな牛タンはねこんな感じ、えー、見えるかなこんな感じなんですよよしやった、はい、う, ういういうまっうまそうにいはやっぱいいね焼肉ってテンション上がりますね<笑>ちょっと最初の牛タンひっくり返しますねゆっと まっすまだねちょっと早いかなって感じですけどまあまあまあレアぐらいな感じでいいでしょう1人目いただいていきましょうかはい牛タンうん焼けた牛タンはこんな感じでございますうまそう<笑>ちょっとまずはねそのまんまでうんうまいじゃんやわかっ お肉ね、めちゃめちゃ柔らかいよ。うん。結構ね、お肉が厚切りだったんで、硬さとかね、どうかなと思ったんですけど、もうね、サクサクほぐれる。めちゃめちゃ柔らかい。で、結構あの、タンって、この牛っぽい臭みが強い部分ではあるとは思うんですけれども、もちろんね、この商品もそれがゼロではない。けど、ただね、そこがいい甘みになってるんですよね。また何より柔らかい。 うん、うまいじゃんめっちゃうまいよ<笑>では続いてこちらの牛タンちゃんに特製のネギ塩、うん、はいこちらがネギ塩のせでございますめっちゃうまそうじゃない絶対うまいもんこれ<笑>いただきます <笑>やっぱネうま、うん、最初ね僕もやっぱりどんだけいいものだからってそれなりにね牛タンだから食感があると思ってこんだけ量食べると顎とかね疲れちゃうんじゃないかなって正直懸念はしてたんですけどこんなことなさそうめちゃめちゃやらかいそしたらそろそろビールいっちゃいましょうかね それでは、皆様乾杯ああうまーいああやっぱりビールめちゃめちゃうまいなあうん、<笑>牛タン自体にしっかり甘みとかうまみが詰まっているので本当にねその牛肉牛タンが好きな人からしたら結構ね塩とか胡椒とかつけなくてもちゃんとね味がするのでそ こ, こはね結構そのまんまでも好き 続いてこちらの塩と黒胡椒ですねはいこんな感じにちょんちょんとはいうまそうはいうまそうあは<笑><笑> で、こちらの牛タンなんですけど、まあもともと冷凍で送られてくるんですね。解凍の方法だったり、今回食べるまでの下処理なんかは、ほぼほぼしておりません。できる限り皆さんが届いて、まあ、普通に食べる食べ方を同じようにして、その味の感想を言いたかったので、ドリップを取ったりとか、余計なその臭み消しの作業は全くしてないんですけど、いや、全然ね、臭みは個人的には気にならないな。めっちゃうまいもん。 こういうお肉ね解凍する場合はいいお肉だったとしてもやっぱ解凍方法が間違っちゃうとすごい臭みとか出たりするのでここら辺はねしっかりやってあげた方がちゃんと美味しくいただけると思います味変のレモンでレモン絞ってあ、うんまりみょん <笑><笑>まあ本当にね今日はもともとこれが美味しくなかった場合案件だろうが何だろうが忖度なしでね美味しくなければ美味しくないって言おうと思ってたんですけど美味しくなければ美味しくないって言おうと思ったんですけ ど, けすけど今のところね僕個人的には不満点一個もないですめっちゃうまい<笑>ああ 機材に油が飛んだやべやべぶっ壊れる3枚食いで<笑>めっちゃ豪華<笑>あもうむきちゃったよはいということで今白いご飯と2本目のビールお待ちいたしましたした<笑>らちょっとねごめんなさい 邪道かもしれないんですけど、焼肉のタレで。では、お待ちかねの白いご飯タイムでございます。こんな感じで、ご飯と合わせていただきます。<笑>よっしゃいただきます。うん<笑>やっぱ最高にうめえな、これ。パンって。 まあ、結構パクでさっぱりしてる分、塩とかね、こういうネギとかレモンが合う食材だと思うんですけど、今回のね、おうちでマジ牛タンのプレミアムに関しては、旨味とか甘みもしっかり詰まってるので、焼肉のタレでももうめちゃめちゃうまいです。で煙すごい。はい、もうないや。もうお肉ないじゃん。マジかよ。 ちょっとこれネギ塩にレモンじゃなくてライムかけてみようではライムでうんやっぱりレモンよりもちょっとね甘みがライムの方があるんでこれがまたいいねすごいうまいん ご飯おかわりでございます<笑>、うん、うまっそしたらここのお肉で食材はラストでございますいいよっよいしょ ではこちら、牛タンのラストでございます、うん、ご飯も完食でございますあこかわいあおいしかったごちそうさまでした はい、ということでタイマーすべて完食をいたしました。いや、お家でマジ牛タンプレミアムめちゃめちゃうまかった。牛とかはタンらしい臭みっていうのかな。そういったね、嫌な部分は正直僕はほぼほぼ感じなかったです。かつね、食感もすごい柔らかい。こんだけ食べても全くね、顎にダメージ僕はないので、本当に柔らかい証拠だと思います。もちろん今まで他の方が YouTube でやっていた、お家でマジ牛タン。 のメニューとはちょっと異なって、今回は新商品のプレミアムなんで、比較することはできないんですが、僕個人としてはめちゃめちゃ美味しかったので、なんかパーティーの時とか特別な時にね、この牛タン頼んで食べてもいいかと思います。ただ、もちろんね、お肉自体は冷凍できますんで、解凍の方法ですとか、ドリップの取る取らないによって、お肉の臭みとか旨みっていうのはだいぶ変わってきてしまうので、そのあたりはね、ちゃんと処理をしていただいて、一番美味しい状態で食べていただければと思います。